今月のフレッシュマンは、阿蘇広域行政事務組合消防本部にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、まず、お名前と年齢を教えてください。はい、はい、竹内美春です。年齢は22歳です、はいえー。竹内さんはどちらにお住まいですかえっと今、阿蘇市の赤水に住んでおります。 22歳、はい、竹内さんは、えー、消, 防士消防士ですということで、はい、実はこの麻生広域行政事務組合で初の女性消防士なんですよねはいそうですえ、ねはい、あの本当に小柄で<笑><笑>普段どんなお仕事をされてるんですか、えっと普段は、えっと、避難訓練だったり救急講習に出ることがあるんですけどやっぱり、えっと、火災があったり救急がなればですね火災出場の方も救急出場の方もさせていただいております こちらにお勤めになってもどれぐらいですか？えっと今年で2年目になります。はい。ということはじゃあ去年の熊本地震も経、は、験、い、し, して、はい、経験はさせていただきました。その時はどんなことをお仕事されましたか？えっとちょうどその地震が起こった時があの消防学校にいてですね、やっぱり技術も知識も何もなかったので何もできなかったっていう思いがやっぱりありました、ね。はい。 ね今日は訓練の様子も見せていただきますけれども、はいはい、この訓練は何か大会が控えてらっしゃるんでか、はいえっと、5月の26日に、えっと、救助技術大会という県の大会があります。はい、じゃそれに向けて、はい、今トレーニング中ということで、はいはい、<笑>お仕事はどうですか、やりがいはあ。やりがいはすごくありますし、職場の先輩方も楽しい人が多くて、ですね勉強になることもたくさんありますし、もう、消防士になってよかったなって思う渋ぶしはたくさんあります。 どうして消防士を目指そうと思っったんですかきっかきけは消防士になろうと思ったきっかけはあの東日本大震災をテレビで見たんですけど、まあ、その時にその何かしてあげたかったんですけどそのテレビ越しで何もできないっていう思いとそのテレビでその救助隊であったり救急の人たちが一生懸命活動されてるのを見てあ私もこういう現場に出て第一線で活躍したいなというふうに思ったから消防士になりたいたなと思いました。 はい、テクニも重ねていらっしゃるし、はい、あのこれから活躍をですね、期待しています、はい。はい、ありがとうございます、えー。竹内さんは現在まあ22歳ということで、はい、ちょっと個人的なことも質問しますが、はい、結婚願望？<笑><笑>結婚願望はもうあります、ね。ありますか？はい、まあどんなタイプの人が、えっと面白い人が面白い、はい、いいです。竹内さんの鹿児島出身なんですよね。はい。 あのね、お近くの男性とか、その男の男性っていうのは印象としてどうですか。<笑><笑>印象としてですか。はい、肌が白いなの、ね。鹿児島も自然がね、豊かなとこですけれども、阿蘇市もね。語学もありますし、はい、どこかもう観光地とか行かれたり、おすすめのスポットとかありますか。おすすめのスポットっていい。 いうよりはそ麻生さんっていうのがやっぱり一番こう感動するじゃないですけどやっぱ季節ごとにやっぱ違う表情を見せるところがやっぱ素敵だなというふうに思いますじゃねいつかそのタイプの面白いことをぜひ行かれてください<笑>、はい、では最後にですねあちらのカメラに向かって、はいえー、お勤め先の PR をお願いしますはい 熊本地震が経って1年か熊本地震から1年が経とうとしていますが、まだまだ朝は災害が起きやすい状況になっております。それでも職員一丸となって、えっとそういう時も対応していくよう頑張っていきますのでよろしくお願いします。 小さい体にもね<笑>パワーを秘めたあ の, 竹内さん今月のフレッシュマンでご紹介しましまたでは最後はあちらのカメラに向かって消防士ということででははい、はいわかりまました私はこれでいきます、はいえー、今月のフレッシュマンは麻生広域行政事務組合消防本部にお勤めの女性消防士竹内さんをご紹介しましたいきます、はい、せーのフレッシュマン<笑>そしてさよならあ<笑>